この欲望はそこ見えないほど深い欲望のためなら平気で人を蹴落とす先手必勝で先に手を打った者が上に立って後手の人ら道具いする利用されるのは慣れちゃいる でいくら強まるばかりお前も所詮無力なくせに上に立ちたがるのが人の差が上り詰めた者たちは自分以上のもの求める人間の許容範囲をはるかに超えてることばかり 限界知らないのか機械のようにこき使う古代昭和でかすぎて俺を再起不動にまで落とし入 これが社会というものか人一人ダメにしといて音ダメなしだなんて信じたくないこうして俺は誰もが認める社会のゴミとして 手す差し伸べず人を人ととも思わない連中が上に立ってるこんな理不尽な話がこの世に存在していいわけないだが戦う術持ってない非力で何もできない社会の弾かれ者としていたすらに